恐れていたことが起こってしまいましたポケモン号を見ながら運転していた車に子供が引かれて死亡するという最悪の事件が起こってしまいましたテレビでこのニュースを聞いてもう本当に びっくりしたと同時にあやっぱりかっていう思いがほんの少しあったんです最初に私はポケモン GO 自体は全然反対じゃないんです昔からいろいろなゲームとかが出てきてその度に何かが起こるとそのものが悪いんじゃないかってそういう見方をされる人がいるかもしれませんけれども私はやっぱり使う側に問題があるんじゃないかなって思います本当に今回の事件も まだまだ先未来があった子どもがこのような形で命が絶たれてしまうことすごく残念に思っています皆さんはどういうふう に, お考えになるでしょうかなぜ私があやっぱりかって思ったかというと私の周りでもたまたま同じようなことが起こったんですもちろんそれほど大きな事故にはなってないんですけれども私がたまたま竜をお散歩している時に2回ほどなんかヒヤッとしたことがありますあれは ちょうど「ポケモン GO」が日本で開始されたばかりの頃だったと思うんですけれども私が竜を散歩していてたまたま横断歩道で赤信号だったんですね自分の目の前の信号が青になるのを待ってたんですそしたらたまたま赤なのにスーッと自転車が横断歩道に突っ込んでいきそうになったんですねその自転車は前と後ろにお子さんを乗せてましたお母さんでしたゆっくりではあるんですけれども見ながら こう運転してるんですね。もうそれだけでもすごい危ないなぁとは思ったんですけれども、本当に赤信号を全く見えてない状態だったので、私が思わず危ないって言ってしまったんですね。でお母さんがキュッとブレーキをした途端に。 目の前を車が行き過ぎたっていうなんかとてもヒヤッとするような事件があったんですけれどももうその時は本当に何事もなくて良かったんですけれどもこういうことって今後もしかしたら起こるのかなってこういうことで死亡事件とか起きてほしくないなそういうことを感じていましたそれ以外でも歩きスマホ駅の構内で歩きスマホをしてなんかホームに落ちかけた人も見たことがありますしなんかそういうのでヒヤッとすることが最近すごくあります皆さんの周りでは こういうふういいになかかかスマホととポケモンででヒヤッししたことってないでしょうかやっぱりこうテクノロジーがいろいろ発達していろいろなものが出てくると同時に想像力とかそういうことをきちんと持ってないととんでもないことになるんじゃないかなって今回の死亡事件でも自分が乗っている車が凶器になるっていうことを想像してなかったのかもしかしたら誰かを死亡させてしまうかもしれないそういう想像力があれば「ポケモン GO」をやりながら車を運転することは絶対になかったと思います。 こういう議論をしても亡くなった命は戻ってきませんもう二度とこういう事件が起きないで欲しいなっていう思いからこの動画を撮影しています 今は事故を未然に防ぐような車もどんどん開発されていますけれどもやっぱり最後は人の注意力とか想像力とか判断力とかそういうことが一番大切になってくると思うんです電車でのマナーとかそういうモラルとかそういう問題以前にやっぱりナラガラスマホは誰かの命とか自分の命とかに関わることなのでやっぱりその辺は考えていかないといけないんじゃないかなってポケモン GO に限らずナラガラスマホこのことを一人一人が意識的に考えることで今回のような 事故は未然に防げると思うんですそういう意識がいろいろな人の中に増えていけばいいなって思います今日はちょっといつもと違う内容になりましたけれどもなんかニュースを聞いてやっぱり私もちょっとショックなところがあったので動画にしてみました 私の動画はまだまだ見てる人が少ないと思いますのでなんか YouTube されてる方でチャンネル登録者数の多い方がこういう風な注意喚起をしていただいて一人でも多くの方が意識的になってこういう事故がなくなればいいなって思っています文明が発達してテクノロジーが発達するほどにやっぱり人の心とか人の想像力とかもより大切になってくるんじゃないかなそんな風に思います最後までご覧いただきありがとうございました